俺の愛する息子は無事なんだろうな。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 バカゾウがスロビエースやっと会えた助けに来たぞ久しぶりだな、白ひげ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 そょっと生意気な足引っ張り上がったら承知しねえぞあなたれ俺は俺のやり手いようにやるエースは俺が助ける<笑><笑>何がおかしいドフラミンゴ何がおかしいかって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 頂点に立つ者が善悪を塗り替える今この場所こそ中立だ<笑>正義は勝つっていいそりゃそうだわ勝者だけが正義だ<笑><笑><笑><笑><笑><笑> よっ待ってろよ今だら包囲壁を作動させろ始めろ若犬 カザム ディエースの処刑を執行する全部死刑でいいんでしょ戦略ソングどんな耐えてみろバッグは値段や死にせぬ。<音> いくぞロフィーク あらら、とうとうここまで堂々としちょるの、ドラゴンの息子かわいね、この若さエースは返してもらうぞうぞどこぞどうぞどうぞどうンどうぞどうぞどう うーん遅いね。お前の爺さんは恩人だが仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎる耐えてみよ ちょっとそこちょっと たっ兄貴と一緒にここで死んどくかすごいり変えてみろ 道教だけじゃねえ麦わらのルフィ。力がねえのなら、救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。<笑><笑>それ見たことか。だから言わんこっちゃな、セブン。ゆきはあの麦わらボーイ。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 俺はゆがんでるこんな時に親父が弟が仲間たちが血を流して倒れていくのに俺はうれしくて涙が止まらねえ今になって命が惜しいうおー そった夜る年なみは越えられんか白ひげ 違う。 んやはりもって生まれたかようやくエースさんのところにむかえるロケットシェルトロケット ロケットブー ス, エスのの場合今ををてここを通りしを殺して行けガキどもいいじいゃんロケット 道をつるわよ キャットにかかるわしゃ海軍本部中将じゃ お前が生まれる遥か昔から、わしは海賊たちと戦ってきたここを通りたくばわしを殺してでも通り。麦わらのルフィそれがお前たちの選んだ道じゃできねーよ、おじいちゃんどいてくれできねば、エースは死ぬだけだ嫌だ嫌なことなどいくらでも起きる 容赦せんぞルフィお前を敵と生みなす貴様も人の親だガープ待て 戦国私から逃げられると思うな すまさんぞ この戦争の結末は我々の勝利その2文字だけでいい「バ お前ってやつは麦わらのルフィお前も死刑に値する兄弟ともに私の手で処刑するのみゴムゴムのギガント風船処刑台が崩れる落ちるな 撃てごとき飛ばせんっ爆炎の中に炎のトンネルがお前は昔からそうさ、ルフィ俺の言うこともろくに聞かねえで無邪ばっかりしやがって なる海もちろんだここでの目的は果たしたもう俺たちはこの場所にようあれ<笑>今から伝えるのは最後の船長命令だよく聞け白冷えガイド 最後ってちょっと待て親父縁起でもねえ一緒に新世界へ帰るんだろオヤジお前らと俺はここで別れる全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろほら時代の残党だ。 新時代に俺の乗り込む船はねえ行け野郎どやだ親父船長命令だ行くんだよ随分長く旅をした シロヒゲを打ち取れ オエース<笑>俺が親父でよかったかもちろんだららららららなんという失態だ逃奴らを逃がしてはならんぞエースさんルフィー君 橋で道をふさいじまうのが早いか。 親父、うん の, うんうん、の言う通りにするんだよい 使なろんと少しで逃げ切れるぞ エースを解放して即退散とはこんな腰抜けの集まりじゃのう白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか白ひげは所詮戦の時代の敗北者じゃけエース 王になれずじまいの永遠の敗北者だ。 白ロフじゃ、どこに間違いがある一人でも多く生き残ることが、親父さんの願いじゃエリストロードの逃げ道を作れ何十年もの間、海に君臨するも王にはなれず、何にも得ず実に空虚な人生じゃありゃせんか ちおたちに行きましょうくれな白ひげは敗北者として死ぬゴミ山の大将にゃああつらえジきじゃろうが白ひげはこの時代をつった大海賊だこの時代の名が白ひげだうわ リリアじゃ言うて油断しちょりやせんか。お前はただの火。わしは火を焼き尽くすマグマじゃ<笑>海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン。この二人の息子たちが次兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが。 おい待てえ<笑>まだ息はありそうじゃの。 ルフィエース急いで手当てちゃんと助けてもらえなくてよすぐなかった何言ってんだバカなこと言うな誰か手当てしてくれエースを助けてくれ無駄だ自分の命の終わりくらい分かるもう持たねえだから聞けよルフィ 言ってんだエース死ぬのか約束したじゃねえかよお前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエースそうだなサボの剣とお前みてえな世話のやける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。 誰もそれを望まねえんだ仕方心残りは一つあるお前の夢の果てを見れねえことだだけどお前なら必ずやれる俺の弟だ昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない嘘だ 嘘つけ嘘じゃねえ俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ俺は生まれてきてもよかったのか欲しかったのはその答えだったもう大声も出ねえルフィ 俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ親父みんなそしてルフィ今日までこんなどうしようもねえ俺を鬼の血を引くこの俺を く<笑>っ愛してくれてありがとう。